なさささん、んんん、んごごめめい。おお待たせしてしまった。せししてまっね。皆さんこんにちは。お元気ですかなんかさ今日みんなに今日はさ昨日よりも早めにみんなに会おうと思ったから今日ぐらいは昨日よりはちょっとメイクできるんじゃないかって思ったんだけど朝からですよあの今日いいお天気だったからねいや今日は絶対あの、何 お洗濯でしょうとか今日は絶対何々でしょうとか思っていたら結構バタバタのスケジュールになってしまいましたで今日はね大工をねさらって歌いたいなって思ったんです皆さん大工覚えてます<音楽>まずさ<音楽>っていうのが聞こえてきてみんなすごいワクワクするよねでもパパパパパパパパパパパパパパパパパパ でなるとバリトンの素晴らしい人が出てきておフロインでなんかここね今日ゆるっとだからいっぱいしゃべっていいよねここのなんか逸話なんですけど逸話なのかな面白い話なんだけどあの、まあ、よく聞かれてるのはこれ2回来るじゃんちゃーんちゃっちゃちゃちゃちゃちゃち ゃ, ち ゃ, ち, ゃ, ち, ゃちゃって2回来るじゃないですかあの一番出だしのところも。 でくるでしょでここであの寝てたソリストがここだと思って立っちゃってでソリストが立ったからあの他のみんなも立っちゃってみたいな話はよく聞くじゃないですかあとあのそうそれもよく聞くしあのこの歌ってどういうカテゴリーに入るんだろうねどんなカテゴリーかわかんないけどそのカテゴリーの中でお風呂 多いんでーって手がついちゃったソリストがいたんだってでそしたらその手がついちゃったソリストは「それはそのベートーベンのこの大工に対するスタイルと違うでしょ」って言われてあの二度と使われなくなってしまったっていう話も聞いたことある。私私ははわわかかんんなないいです私はそう正直かんないあのおーふろーっていうことで聴いてる人の心をつかむ。 あの例えばずっとプログラムを見ていた人がバリトンがスクッと立ち上がって「お風呂」っていうことでその音楽に集中していけるんだったらそれもなんか正解かなと思うし別になんか何が間違いとかは全然思わないけどそして「<音楽> で皆さんの大好きで「フローデフローデ」っていくよね。でですよ私がいつも思ってあのこの 方はどういう歌い方をなさるのかなっていうちょっと待って熱い熱い走ってきたら熱い皆さんの方がもっと熱いよね熱いよエコだけど熱いはい失礼しましたそう。それでねこのどんな歌い方なさるのかなっていうのがすごいポイントとしてすごいわかりやすいのがウォントフローまでがなんていうのかな いわゆるみんなが言う「実性」って言って「ああ」のところでちょっと空間が空いて「ああ」ってこうなんとなく実性に戻ってくる人もいれば「このままの声で「タタディタタタタタタタっていう人もいればねいろんな方がいらっしゃるのであそういう歌い方なさるんだとかあこの歌え面白いと思いながら聞いています。 であの み, んみんなに思ってるのはまずアルトはこの歌の中ではねそんなにこう危険なところはないっていうかそのずっと中低音を聞こえさせなきゃいけないっていうプレッシャーはあるけど、ねまあ、いわゆるな ん, かなんとか泥棒とか言われたりするからねあれだけどそれ以外のところでなんかこうみんなのアンサンブル の, そのハンバーグでいうパン粉。 が内政の役割かなとか思ったりするので、ただあのベートーヴェンはアルトに対してすごく大きなものを背負わせてるから、パンコなこの ben dir große Wurk erungen e i とかあの辺とかってアルトなんですよ。この二百六十九から。 やるところあるじゃんでここは田川のただのぼやきですけどこの男性陣はね大体。ってすごいあのこの「パーパーパーパー」っていうのをんか絶対こうあると聞こえないって言われて多分こう下げて下げてっていう指揮者からのマエストロから の, あの指示が多いからなんだろうなと思うんですけど。 そうそれが下げて下げてっていうのが多いからこの男性たち多分ここちょっと歌ったかいがでもそ う, そうそれで下げてくれでなんとかなんとかこのメロディーを聞かせられたとするそうすると「Where I hold this e て入ってくるから「あ私はこのこれに勝てるんだ勝てるんだろうか」っていうとおかしい Where I hold this p h y e r u n g a i s I and you」 聞かせななきゃいけないけけんだけどそこがまでが聞こえるかなっていうのがまず1個目あのすごく気をつけていることでなんで聞こえなきゃいけないかっていうと主旋律だからここがさソプラノに映るわけじゃないんだよね。 だからアルトの今六十九から喋ってるんだけどまでは聞こえないとやばいよねでその後誰にハーモニーあのソリストの、ね、中でいくかっていうと「 映るんだけど映ってる間もちょいちょいねアルトも忙しいんですよこういうこんなとこ皆さん注目して聞いたことあるアルトの<笑>意外とね結構ねあ今日なんかアルトの主張みたいになってきちゃったこのなんだっけ皆さんがさ歌うじゃんだ「ダイデー あ。 さっっきも言ったようにあれなんだけど構成分のね「なタでタが入ってきたときにだねこのつなぎがね私さっき違って言ってたよねきっと。 このこういうつなぎ方ベートーベン好きですよね。アルトがずっとこう歌ってて次の最後の2小節とかがソプラノに移るみたいなね。でこれ終わるじゃんそうするとこれが聞こえたいの。でテノールとアルトでやってるんですよ。 次ソプラノさんが。って言ってる時も私たちは地味にか分かんないけど。っ, ってやり合ってるのねこのテノールとンンンン。ってやってるんですよ。 てテノールさんが。これ、大変だね、テノルさんもね。私、テノールさん、あの、いつも、まあ、例えば、湯川先生とかとご一緒するときは、もう湯川先生とのアンサンブルは。もう、すごい先生が、もう、とにかく、もう、アンサンブルの。神みたいにやってくれる、やってくださるから、何にも考えなくても。で、こう、ハーモニーになるけど。 もうね「そのそんな素敵なんだよそのドリチェビオコンフォルト」っていうすんごい暗いヘンデルの二重章があるんですけどその二重章とかもね湯川先生と2人でやったのが初めてなんですけどもう湯川先生がめっちゃハーモニーで寄り添ってくださるから超気持ちいい 湯<笑>川先生とはよく や, あのやらせていただいたので湯川先生がアルテノールで田川があるとの時は何も考えなくてもなんかこの。とか歌えるんですけどね。でその後はねみんなと一緒。 バリンンののロンパパンっていうのも聞こここえるとかっこいいよね今度ここさテノールさん は, テノルさんはテあのバリトンとアンサンブルしてるね。 これ分かりやすいように上行くとここからがバリトンとバスにあバリトンとテノールになるよねで、今度このテノールさんは誰とアンサンブルするかっていうとアルトと ア, ルアンサンブルする なのでこういうこう何皆さんのところに聞こえているかいないかわかんないしほとんど聞こえてるのかもしれないけどこういうふうにアンサンブルしてるのってすごい素敵じゃないなんかバリトンだけのこれとか聞いたことあります あの言われてるけど、なんか分断分断ってすごい言われてるけど、なんか例えばまあ東京の人が東京の人は goto キャンペーン ng みたいな感じにま適用外みたいな感じになると、なんか東京ってそんなに怖い街なの？みたいな感じになるじゃないですか。だけどた、たまあ、私前のライブでも言ったけど、私の町っていうのは川崎と横浜と隣接しているところなので。 私はどちらかというと神奈川県民の方が近いかなって思うけどあのだからって別に GoTo キャンペーン行かせてくれとかそういうことじゃなくてねだからなんかどこどこの地方は危ないとかここはすごく感染者が多いとかそういうことでなんかみんなが。 バラバラバラバラってなってしまったらなんかこのベートーベンの言いたかったことがなんかなされなくなってしまうような気がして「a l れ Menschen werden ブリーダーボーダン s a n f t e r f l i e g e r w a l t って言ってらした言ってらしたっていうかそのそれがなされなくなると悲しいなって思うな。なんんかかね今年も本当は9月からああのー、あったんですよ大工が、だけどできなくなっちゃった。 激しい大工っていうか大工っていうとなんかこう「ダイネツァオーバー」みたいなこういうドうンドンってイメージだったけど最近あの美しい大工っていうのがすごい素敵だなって思い始め昔あの私が音大生だった頃は結構「ダイネツァオーベール結構なんか「ベールバールでもなく「ベール ビビーダルみたいなしっかり「ル る, る, る, るみたいな感じだったんだけどそれもだんだんねなんか柔らかくなってきたしただなんか岩渕先生とかのそういうこう舞台発語法の観点でいくと、まあんまりこう普段使いの日本語ふ普段使いのドイツ語っていうのもどうなんでしょうねってせっかく舞台発語法っていうものがあるからきちっとその語尾は言って。 言うけどだからってこうブチブチブチって切れるわけじゃないっていう形がいいよねとも言われてるしどうなんでしょうねなんかこのままタガーがベラベラベラベラ喋っていくとみんなが大好きな<笑>みんなが大好きなところに行かないね。みんななが歌っての見たいな 男性合唱のとこ、ね、リーーこのバインバンーでンが美しく決まるバンですいいいな。バンフリーでおいでバフ ン, いいンフリーでおいでバいーいでバ で歌いたいたななんかこの「ラ o フェ f e って男性陣が歌ってるの大好きなんかすごい何歳何歳の方でもすごい勇ましくなんかすごいリーダーシップを持って歩いていらっしゃいそうですごいかっこいいなって男性合唱大好きね素敵でこれが終わってこの「ととととととととととととトトってなって ね、えいくかなサビまたやろうね最初はハードやルこれ私めっちゃ私事なんだけどなんかあのマエストロ稽古の時とかに「ダーンダーンダーンダーン」って言ってる「ダーンここはここはスフォルテがあるので ドドドドドドドドでこっから。って弾いてるんだけどこれこれなら簡単なんですよ。だけどいろんなピアノの返しがあるのでこれただの言い訳だけどこれがね柔らかいタッチでこれあのいいピアノなんで私のピアノじゃないいいピアノなんで。 にピアニシモにしようと思っても嫌なこうリアクションないんだけどあの例えばすごい使われてなかったりしてなんかあのお疲れなねピアノだったりすると「ドゥンテンテン」ってなったりしてこうマエストロがろって睨むっていうね「さあせん」って言うけどねすぐね「<音楽>でピューピアノなんですよね<音楽>ピアニシてこの辺からもねピアノが タタンが鳴るかな、みたいな、タタン、そしてデュアラータラティ タ, タンで。ここがもう、お客さんもみんなも一番声だよね。 なんかこれすっごい嬉しいねこれが歌える日が来たらいいな来るよねみんなで心一つねでなんかさこの大工とかあまたベロベロしゃべってる「大句」とかが「あのもう私はもう60年歌っております」とかいう方だとなんかあの「 歌いい癖ががついてるる場合があるんですよねなんかあのその都度リセットしてくださってる方もたくさんいるんだけどもうもう「もう大九」は大丈夫だという考えの方も結構いらしてなんかもう先生がね生まれた時から「もう僕はもう大工歌ってたんだよ」みたいなことを言われてそっかって思う時は「あの<笑>あ結構癖のある歌い方なさるかな」とか勝手に予想しちゃうんですけどあの。 そうこのフロイデシェナーゲーこれさ普通にこう柔らかく。 素敵なこう。本当に賛美歌みたいだよね。 みんなで全ての人々でっていうところにフォルティッシムが来るところがすっごいかっこいいなって思うね。そして「何になりましょうって言ってるかっていうとこの柔らかな翼のもと 兄弟になって一つになりましょうねって言ってるところにフォルティッシモが持ってこられるから絶対シャウトな フ, フォルティッシモじゃないよね相手を愛する相手を大事に思うフォルティッシモだよねそしてみんなみんなで一つになろうぜって言ってるところだからアーレメンシャンっていう感じではないもんねだからそれがこのベートーベンの言いたいところなんでしょうね そしてこの「きこの兄弟という言葉のところに「スフォルデ」が来るなんでかっていうとこの「兄弟という言葉がとどろいてほしかったんですよね。だけど音恵的にはソプラノさんなんかで言うと「ラ・ダ・ディ・ティ」って降りてきたところだからもしかしたらあの音量出しにくいかもしれない。そして になろうね。そして繰り返しの美学になるよね。さっき言えなかったこと。 ああやりたいな本当にみんなで歌いたいななんかこうやってあの一人で歌ってたりすると一人でこうぼやきながら歌ってたりするとああみんなと会いたいなって思うねこうマイナーからとかモールからとかいう指示が来るんですよねでそのモールからとかいう指示が来るときは五百三十五とか言わない方も結構多いあと十六前とか 16っすねみたいな感じでこう数えていくこともあるけどでその場合はなんか「ドゥアから」って言ってくれたらおっしゃってくださったらここだし「モールから」って言われたらあとここの練習の時はさ大体2個前っていうのが多いですよね。っていうのが多い気がするな。 すごい聞こえたいっていう先生がすごい多いね。これをすごい聞かせてくださいこのうねりのように。これをこううねるように聞かせてくださいって言われる時がある。でそういう時ってなんかさあの私ちょっと声楽家なんであのピアノは。 あのあれなんであのそういうのは無理なんですとか言うわけじゃないじゃんだったらそこで弾くなよってなるからねそ う, そうだからそういうのに答えた時そして答えられた時はすごい嬉しいねでも答えられなくて別に先生は何もおっしゃらないけど答えられなくてなんか悔しいぜっていう時もあるね。 ここってねすごい不思議なんですけど不思議なんですけどあのこれを弾いてる時ってねなんか歌ってるみんなのエネルギーがブワーってあのいい意味で放出していてみんなのいいエネルギーなんですよねそれがそれが会場中に充満するからこれを弾いてて疲れることはまずないのになんかまあちょっと<笑>なんで一人で弾いてると寂しいんだろう。ななななんんんででだろううねなんかもうここなん本当に幸せなとこなのに 一人だと寂しいンパパンパこここれれが聞こえなないいないいいとけ別の楽器なんですよね皆さんのところに「コルネット」とか「レーニ」とか「オットーニ」とか「ティンパニ」とかそれから「コルネットトロントランペット」とかそういうのが書いてあるけどそのトランペットの。 音か聞こえてくるわけなんですね。ということで皆さん私このあとすごオンラインレッスンがございましてあのすぐオンラインレッスンに入りますので、えー、皆さんまたお目にかかりたいと思います。なんかこんなこんな大工ならやるんじゃないよとか言わないでくれたら嬉しいなあのね大好きなこれ私いっぱい持ってるんですけどこれだけはね本当に。 50冊近くあると思う。同じやつねこれとかちっちゃいのとかベールもあるしそういうのいっぱいあるんだけどいつも元気をもらいます<笑>じゃあねみんな見てくださってありがとうこんな昼日中 か, からありがとうございますありがとうじゃあまた会いましょうまたやれるからねバイバイ